はい、どうもこみです。さて、本日も TH コンプリーターさんからお届けしていきたいというふうに思います。今日のテーマはですね、クイヒードラゴンライダーを見ていこうかなというふうに思ってまして、あの、この戦術って、あの、マジですね、うまい人が使うと全然止めらんないんですよね。本人がミスをしてくれない限り止まんない戦術なんじゃないかなっていうふうに思っているぐらいで、どういう、その、まず、 パターンの攻め方なのかというところから始まって、まあ、どんなところにその失敗に導ける要素、まあ、防衛面での話ですよね、があるのかなっていうのをちょっと見ていこうというふうに思っています。まあ、とはいえね、この戦術を使う人たちって、あの、ピーコンさんの中でもうまい方ばっかなのでね、なんかうまい人のアタックを流すだけの動画になっちゃう気がしますけも、今日合計4本見ていきたいと思います。1本は時間切れですね。で、 えー、とまずは、キリさんのアタック見ていきましょう。タンホールが中心にある回廊系に見えるんですが、あのこれ、あの旧陣、旧角人、角じゃないな、この旧ブロック人ですね、こんな感じの。ブロックが こ, このつあるような配置。で、えー、こういう場合には、結構、各こから入れていくのが今ね、ねリチさんのパターンでしたけども、僕、この中心部分からこう入れたくなっちゃいますけどね、ついつい。うん。 あまあ、あのそこは、えっ、ー、と、プレイヤーごと の,、えー、の判断にもよるんですけども、とにかくヒーローとタウンホール、防衛援軍。えーまあ、ヒーローって言っても、アシャクイとロイちゃんですね。これをきっちりとクイヒーパートで、なるべく見ていく。まあ、片一方ロイちゃんクイヒー残る分にはいいと思うんですけども、援軍が残っちゃうのが一番多分最悪なパターンですね。うんで、タウンホールもなるべくなら落としていきたいと、クイヒーでですね。まあ、そんな感じの攻め方になっています。 これ、キ、ま、ー、あ、さん、この角から入ってた理由、多分ここですね。ここにこう壁が仕切られてるんで、ジャンプ打つと、このまましっかりターンホールにもう間違いなく向かうんですよね。ここを見落とさずに、えー、とこの部分から入れていってるってことだろうなぁというふうに思います。 ポイズン使ってしっかりストライカーとラバーハウンド処理レイジかかった状態でポイズン使えばストライカーがいたとしてもラバーハウンド処理できますただ、えー、とポイズン効果が切れてからラバーが弾けるのでちょっとねえっ、ー、と処理するのにこうガーゴイルを今後ろからスピーカーで出していきましたけどもこれをしないとパピーに少し時間取られちゃうということもありますこれポイズンのタイミングがもううますぎましたね完璧なタイミングだったんで、えー、あまり時間を取られずに処理することができましたロイちゃんと当たるところでさらにゲイジ で、えっ、ー、と、もうこの時間帯で、ドラゴンライダーを発進させていきますね。アチャクイーンがもう中央に向かうことはもう確実なので、えっと、それを見越しながらドラゴンライダーを進めていって、なるべくこの、えっ、ー、と、ギガインフェルノのダメージ範囲内に、えー、なんだ、ドラゴンライダーが長くとどまりすぎないように、えコントロールしていきますが、これエアスイッパーの仕事を読んでたのかなまあ、これフリーズで止めてるってところはそうでもないのかな うん、イヤスイパーが今一瞬、ドラゴンライダー吹き戻して、ギガインフェルノの攻撃範囲外に飛ばしましたよね。これ美味しかったな。でもこんな感じで、中心部分でアチャクイがもうこれ生き残っちゃってるんですよね。レイジの呪文はないけども、インビジブルとフリーズがあるんで、これをち、落ちるか、うん。落ちましたね。でももう中心部分だいぶえぐれちゃってるから、こうなってしまうと、ババキンとロイちゃんもいるし、もう止めようがなくなってきますよね。でいかに、あの、食い火ドラゴンライダーする場合って、 この村今回、この分かりやすいね9個のブロックの9ブロックだったから、まあ、ここって言えるんですけど村全体見たときに村のまあ中心部分ですよねそこにどうやって持っていくかっていうことをやっぱ考える戦術になるのかなっていう気がしますねで、中心部分でしっかりと食い火にレイジかけてイ ン, ビジもインビジも必要であれば添えて生かし続けながらその周りをドラゴンライダーで削っていくという感じですね。 うーんこれはミスる要素があんましないな。やっぱりあの赤爆弾とかパパパパって一気に並べてねヒーラーを吹っ飛ばすとかいうのもまできるんでしょうけど、うんどうだうちょっとあんまり現実的ではないかもしれないですね。防衛援軍でびっくりさせるとかぐらいしかないのかな。さらんぼ下げていきましょう。 大砲の色が若干まだ青いのはありますけども、まあ、壁の施設レベル以外はそこそこカンストに近い村なんじゃないかな、これっていうところですね。で、今回もこれ6次元からアチャック入れていきますね。マルチインフェルノがここにあるので、序盤こそ、えー、とユニコーンの回復でなるべくしのいでいって、角度をつけてヒーラーを出していきます。こうすることによってヒーラーがマルチインフェルノの、えー、タケット範囲内に入らないように、 えー、してててアチチャクイでマルをを壊すすっっいうことを願ってますねちょっと入っちゃいましたね、でさらにアチャクイ同士のぶつかり合いでクロ黒く履かされたのは少し痛かったかもしれないですね。これ、えっと、マルチインフェルノがあったんでストライカー当てられなかったんですよね、うんフリーズ1発かインビジ持って行ってたので、使ってもよかったかもしれないですね。今回はインビジで逃げていきました で、こんな感じで、とにかくもう食い火を活かすんですね。さらにレイジを重ねて、ババキンも撃破。ただこれ火力が集中するんで、ここはやっぱりもうフリーズかインビジがいりますね。インビジを使っていきます。で、相手の、えー、クロスボウとグランド棒転送を破壊していって、さらに防衛軍と当たるところでポイズンもうまい。うーん、うまいですね。こういう風にやっぱり持っていかれちゃうと、どうしようもないな。止められないんですよね。 もう完全に何ていうのもうえとレイジ時を切らさないようにしながらダ ー, ーチャークイーンにも呪文のサポートをもう何ていうのかなうんタイミング狂わずやってるじゃないですかこれされちゃうと本当に止めようがないからね難しいですよね止め方がこの戦術って本当にまあただ えっ、ー、と、同時並行で何かをやんなきゃいけないっていうところが生じてくるので、ちょっとね、目を離した隙に何か大きな事故が起こるようなことがあれば、今まさにこれですよね。えっ、ー、と、アーチャークイーン、ヒーラーが思いっきりマルシこに焼かれてます2体落ちましたけども、ここで気づいてマルシを止めましたね。うん、これやっぱランボさんの視野の広さですね。こういうことやられるときつい。 で、突撃感を当てていきます。この突撃感もまた勇気のあるというか、若干無謀じゃねえかと思うと、<笑>トリ人で当てていきましたけどもね。あの、考え方としては、えっと、クイーンがここにいるじゃないですか。で、ヒーラーがこういう風に歩いてきてるので、ヒーラーがね。そのヒーラーが歩いてきてるところにある爆弾系は全部ヒーラーが吸ってくれてるだろうってことで、正、ま、面、あ、この部分ですね、この部分。 この部分の、えー、爆弾っていうのを警戒したり、あとマットルを警戒しながら突撃艦を投げていたということですね。かなり危なかった感じがしましたけども、なんとかタウンホールを破壊したんで、このまま食い火が中央部ですね。やっぱりこれ中央に入るんですよね。こうやって中央に入っていって、そのまま前回まで持っていくという形です。う うまい。やっぱりなんか、テスラとかでうまいこと誘導し横打ちでもさせない限りはなかなか厳しいかもしれないですね。まあ、た例えやっぱ回廊かな。回廊とかは、あの、クイヒドラゴンライダーやる人には少し苦手意識ある配信なるのかもしれないですね。 さあもう一本、ユウさんのタック見ていきましょうかね。えー、っと、ユウさんが最近なんか調子がいいと言ってましたね。どんなタックが飛び出してくるのか見ていきましょう。これですね。クイヒドラゴンライダーです。中心の火力がすごいですね。えー、投石2個にマルチ1個。さらに援軍にクイロイと、まあ、よくこれだけ固めたもんだっていう。 感じですねここに突撃艦スパウィットが打ちたいなっていう感じがしますよね、心かに。この辺に。行<笑>けないかな、ちょっと。うん、これ、インビジ隠してこう飛ばしていったら、ここに落とすような気がしますいまね。はいまあ、それができちゃったら、すげえアドバンテージが大きそうな気はしますが、えー、っと食い火で攻めてきますで。食い火をやっぱり中心部分に入れていくんですね。で、入れていくときに、えー、っとどうするかっていうと、こっち部分から横押しくるじゃないですか。 この順位方面の横打ちをされないように、ここにロイヤルチャンピオンを確か入れていくはず、あとロイヤルチャンピオン入れていくはずですね。で、ババキンを使ってタウンホールを撃破、えー、っと、キング。 で、ロイヤルチャンピオンで中央にはクイーンというね、こういう3層構造で臨んでいくっていう感じですね。こうすることによって面で攻め上がるので、それぞれのユニットが正面からしかダメージを受けないっていう状態が作れるので、それぞれえと最大のななんていうのかなうんと延命ができるっていう感じですね。 とロイが遅かったんで、ユニコーンが落とされましたね。まあただ、まあこれぐらいならなんとかなるかなっていう感じ。えー、とヒーラーがしっかりいるので、こいつらがアーチャークインを回復し続けると。レイジが乗ってるんで、ロイちゃんも撃破しますね。中央のマルチインフェルノゾーンにはしっかりレー ジ,、えー、ジャンプかかってるんで、それで入っていきながら、さあ、ここからドラゴンライダーがスタートですね。やっぱりアーチャクインがこう中央に入ってしまうと、もう止めようがないですね。フリーズでマルチと、えー、投石を止めて、もうかなり、えー、進路が限定されたところを、 ドラゴンライダーが攻め上がっていくという形ですね。それで真ん中にありましたね。はい、これも中央に入ったアジャクイが無双しちゃってるんで、こうなってきちゃうともうあの今からヒーラーが落っこったりしてもあんまり意味がないですね。止められようがないの止めようがないので、うんこう、嗅角形の配置とかはちょっと良くないかもしれないですね。アジャクイの進路がすごく読みやすいんで、壁がいい感じにこう並んでるおかげで。少しやっぱり うんと変わったような形の配置を持っていったり、ま特にそのシンメトリーじゃないっていう、なんだかな、シンメトリーっていうのかな、あの左右対称とかではないねいうような配置を使っていったりとか、さっき言ったように回路を使っていく方が、アシャクイーンの動きが読みにくいので、あの後手後手に回るんですよね。 これもう全部今、の3人のアタック見てもらってわかると思うんですけども、先手打ってんですよ。やばいとこでもレイジを打ってからやばいとこに乗り込んでいくんですね。これがやばいとこ乗り込んでからレイジー打つっていうパターンになってしまうと、途端に苦しくなるんで、この先読みをさせないような、えっ、ー、と、クイーンの動きを誘発する配置がいいのかなっていう気がしますね。クイヒーを、えー、と止めるには、クイヒー、ドラゴンライダーを止めるにはですね。 ババキンなんでここにいるけど何の仕事もしませんからねこいつ<笑>普通にガコにボコられて終わっただけっていうさ<笑>これこれやっぱねドラゴンライダーの強みですねドラゴンだったらこのババキンに捕まっちゃうんで、まあ、ババキンがある意味盾になってくれて防衛が生き生き仕事をするんですけどドラゴンライダースルーしちゃうからババキンがいたところで何の役にも立たないんですよねこういう風なあのプランで攻められちゃうと結構痛いでえっ、ー、とラストですね セィさんが攻めたこれ時間切れになったタックなんですけどもんどんなところで時間切れになるのかなっていう感じですよねえーっとここが残るんですよ最後ババキンのところが残っちゃうんですけどタウンホールがある下側からぐーっと確かこうねアーチャークイーンが歩いていくんですねはい見ていきたいと思いますまずはクイーンでしっかりタウンホール処理を狙っていくという形ですね最初はユニコーンの回復に頼っていって んで、あ、いや、これ、違うかなこっちの対空の方から入っていくのかなちょっともしかしたらそうかもしれない。あのー、見ながら行きましょうか。少し記憶が薄れております。対空の方から入っていくのかなうんですね。うわ、これ、またギリギリから出しましたね。しかし。<笑>ヒーラー撃たれるの怖くなかったんかなはい。タウンフォールにやっぱ入れちゃうと、あのポイズン効果を食らっている間に、このクロスポー4機がアチャクイに襲いかかってきちゃうんですよね。で、そうなってくると苦しいので、 アーチャークイーンは、えっ、ー、と、ポイズの効果内に入らないようにやってきましたね。さらに横一をしてきそうな、このマルチインフェルノをロイヤルチャンピオンで撃破。で、中央部分の防衛援軍はクイーンで処理していくという形ですね。で、で、ババキンを使ってこのタンホーを取ると。もうこのタンローやっぱ取んないとどうしようもないんで、援軍をしっかり釣って、で、えっ、ー、と、レイジをかけてジャンプもかけて、で、えー、ポイズンはこの破裂と同時に合わせるのかなはい。 ここまでやって、アジャクイがもうやられないなということを見てから、ババキンの登場というところですね。いや、もうこの時点で結構な村の破壊になってますけどね。で、アジャクイはギガインフェルノのゾーンから逃げるように出ていきますが、ヒーラーがね、まだここ残ってるんで、しっかりフリーズで固めて、ババキンで殴っていきます。これ、フィストを使わなかったんだな使わずにもうちょっとね、多分ババキンを延命させようというふうに思ったんでしょうね。もっとないから。 で、ババキンからぐるーっと回っていくんですね、外側を。でも、アチャクイが中央に入っていって、レイジクロークを吐きながらも、なんとか耐えているというところですね。相手のアチャクイがいて、ロイちゃんもいるんで、ここでやっぱ苦しくなりますね。えっ、ー、と、インビジがちょっと打てなかったので、アチャクイが落とさ、いやー、生き残ったか。生き残ったんだ。おーおおすげえな。あ、そっか。アチャクイ最後まで残ったんですね。 で、こっから先は、えっ、ー、と、ドラゴンライダーが盾になってくれてる間にアチャクイがロイちャんも倒すんですね。そうそう、ごめんなさい。えっ、ー、と、だいぶこの攻めに対しての記憶が薄れまくってましたね。で、こっからなんですよね。えっ、ー、と、結構ね、ストレージとかイーグルとかが、えー、あって、体力が高くて重たいところに壁まであるので、アチャクイが壁殴り始めちゃって、で、ドラゴンライダーもやられちゃってるもんだから、うーんーと、壁を越えて防衛を、 処理するユニットがいなくなくってんですねでここでちょっと時間切れが誘発されたというところなんですけどうーん、だから着衣に壁殴らせることができればワンチャン時間切れの芽が出てくるっていうところですかね。うん。っていう感じかもしんない。あとまあこの中央部分に関してはプラン城だったり あと投石だったりあの、体力の高い防衛が結構密集していたんで、そこでアジャクイーンが時間取られている間に、えー、中央部分にドラゴンライダーが、ここでクイーンが足止め食らっている間に、えー、ドラゴンライダーたちが、えーと、外周回りきれずに、こういう風にこっちにもこう入ってきちゃって、そこでみんな、えー、とやられてしまったということですね。上方面に行ったやつは生き残ってたんですけども、今度逆に防衛からの集中砲火を食らって、 やられちゃったというところでしたね。で、こっちも怒っちゃったよと。で、ドラゴンライダーがいなくなっちゃったんで、最終的に12時区画っていうのが処理しきれなくなって、壁を殴ってる間に時間切れになったというところだったのかなというふうに思います。うーん、まあこんなふうにして守るしかない。 かなぁやっぱり今回のこの中央に入ったところっていうのも火力が高かったのもまあ当然なんですけども若干回路チックになっていてしっかりクイーンがそこでどういう動きをするのかっていうちょっと読みづらかったですよね次何に当たるんだろうっていうところが若干読みにくかったんでそういうところでドラゴンライダーたちがさらにそこに巻き込まれてきちゃうとカオスになるんですけど うん、そういうような配置の特徴でもない限りはうまい人の食い火ドラゴンライダーはたぶん止まんねえなと<笑>いうのをまた、あ、ま, まだ見せつけられたってことですね。うん まあ、あとはスケトロとかいっぱい置いてクイーン の, あの遅延を図って時間切れにさせちゃうとかまあ、そういうこともできるかもしれないですけどね、うん。まあでもクイーンが入ってくる場所が読めるかどうかですね。読み違えたらどうしようもないしっていうところ。まあ、やっぱりクイーンの動きをその乱すような配置になっているかどうかっていうところがポイントでまあ、それができてない場合には、えー、ともう先手先手で呪文を打たれてクイヒードラゴンライダーもうプロ級のプレイヤーがやったら止められないということなのかなというふうに思っています。まあこの辺のね えっと、配置を作っていく上での参考にもしたいと思うし、これから、クイヒドラゴンライダー、本当に強い戦術なんで、使っていきたいと思う方は、えっと、村を選ぶときにね、そういうクイヒの動きが乱されない村を選んでもらって、で、今見てもらった、えっと、3名かな ?3 名、4アタック見てもらいましたけども、こんな感じで、とにかくこう、村の中央部分に入っていく。どっかからここに入っていくってことを目指していって、入っていった、ま、こう入っていったとしたら、その外周部分っていうのをドラゴンライダーで、こう、ガッツンとね、こうね、 回していく、ドラゴンライダーで回していくみたいな、そんな感じのプランニングをするのが基本になってきて、ババキンとロイちゃんはクイーンが中央部に入っていくための、ここからこう入っていくんだったら、その両脇のカットをしてあげるっていう感じで持っていくのが、まあ、オーソドックスな形になってくるのかなというふうに思います。ご参考になれば幸いです。 はい、というとことでですね、本日はクイヒドラゴンライダー見ていきました。やっぱりま止めにくい戦術ではあるんですけども、その分難しい。でえ、難しさの難易度を下げるためには、なるべくクイーンの行動が読めるような配置 の, その中でもルート作りをしていくことが重要というところですね。 はいこんな形で私の動画ですね、えー、チャンネルは、ね、クランド体制の解説の動画中心にやっております。タウンホール14、今日お届けしましたが、12、13も扱っていて、幅広くですねこうやっていきますので、えー、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、えー、ぜひ、ね、これからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。